続いて踊っていただくのは北海道文教大学支援の皆さんです私たちは踊り子全員が恵庭市にある北海道文教大学の学の生ですメンバー全員の元気のある気迫で太陽のように明るく踊らせていただきますまた演舞できることを心から感謝し 一生懸命踊らせていただきますそれでは踊っていただきましょう北海道文教大学比縁の皆さんですどうぞはい庁の奥市皆さんこんにちは、はい、北海道文教大学比縁です精一杯踊りますお手拍子お心 我らの思いを咲き続け北海道文京大学支援2022指う総ん<笑> お客様に感謝を込めてイ、V! ありがとう